チーム専門によりますよさこい演舞ですえちなみに私も踊りたいと思いますそれではよろしくお願いします、えー、皆さんおはようございま す, いま す, いますえー、創価商工会議所祭りのオープニングのパフォーマンスとして、えー、今年はチーム専門とそして 創価商工会議所青年部のメンバーで一曲踊らせていただきたいと思います、えー、曲はこの商工会議所祭りの今年のテーマでもありますワッショイという曲を皆さんにお届けしたいと思います、えー、青年部のメンバー一生懸命練習してきましたので皆さんのお手拍子をいただければと思いますもっとマイティもっとマイテ青年メンバーもっとマイテ このわっしょいという曲ですね、えー、お祭りのオープニングにぴったりの曲です、えー、私たちの方からわっしょいわっしょいと大きな声を出しますので皆さんの方からもわっしょいわっしょいと2回大きな声をいただければと思います1回だけ練習をしたいと思います専門と会議所の青年部のメンバー大きな声でわっしょいわっしょい2回お願いします負けないようにボラヒンの皆様、観客の皆様もわっしょいわっしょいをいただければと思います ははいそれでは練習いきますせーのもう一回いきましょうかもう一回いきましょうか皆さんだいぶいい声が出てますんではいそれでいきますせーのありがとうございますそれではまいりますチーム正門そして創価商工会議所青年部でうわっしょいっ おだれおだれ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 「店の君を見きながらのシャで笑顔で聴く」<音楽><音楽><音楽> 神武専門と創価商工会議所青年部で和紗友をお届けしましたありがとうございましたありがとうございましたはい右手に退場しますありがとうございました、はい